炊きたてのコーヒーが飲みたい本番いきますよーいカメラ OK! 音 OK! 役者 OK! よーいスタート どうも皆さんこんにちは。監督ラボの監督です。コーヒー大好きです。好きです。で、そんなですね、コーヒー大好き人間監督がですね、今回、全自動スマートコーヒーメーカーを買いました。プラススタイルというシリーズものとなっております。えー、プラススタイルとは何ぞやということでですね、あらゆる人にちょうどいいをコンセプトとした商品です。届きました商品を早速お見せしたいと思います。はい。 スマホスマートスピーカー対応の全一同コーヒーメーカーヒメカこちらにですねプラススタイルのロゴがついております。 はい。で、こちらの商品なんですが、この後豆から炊きたてのコーヒーを飲みたい時間に合わせて全自動でコーヒーを作ってくれるコーヒーメーカーとなっております。コーヒーってやっぱですね、飲む時ってお湯を沸かさなきゃダメだし、ポタポタ蒸らしながら落とすやつ。あれってむちゃくちゃ時間がかかるんですよね。それをこいつはですね、パパッとやってくれます。操作のパターンが3つ。まず1つ目なんですが、本体自体をタッチして操作する方法。2つ目がですね、スマートフォンを使って操作する方法。そして3つ目が、声で指示して操作する方法というですね、3つ ののコーヒーヒ入れ方があります、はい、ではです、ね、早速開封していきたいと思います取扱説明書はいアプリもですねここからダウンロードできますはい、えー、プラ ス, スタイルというこういったアプリが出されておりますでは本体をこちらが本体です意外と、えー、軽いですね片手でも持てますねポットですね 専用の軽量カップもついております使い方がわからなくなったらですねこちらにもですね QR コードがついておりますはいでこちらが本体となっております黒で活かしますねでさっきのこいつをここにセットすれば OK というわけですねはいこちらが全自動スマートスタイルのコーヒーマシンとなっております 開く押しますはいアプリ入りました新しいアカウントを作っていきたいと思いますプラススタイルという商品ですねたくさん商品出されておりまして電気製品ですとかあと照明セキュリティセンサースつまとりも困りますで今回はですね小型家電に入りましてはいこちらですね本体の電源を入れていきますはいデバイスを探しております今こちらつながっておりますね2分ぐらいあるので今のうちに取り扱い説明書を読み込んでいきたいと思います321 ではコーヒーメーカーというわけでこちらですねあここすごい電源オンオフこちらでできちゃいます はいこんな感じ で, ですねオンオフができちゃいますでカップ数は、えー、2杯にしましょうか、まあ、薄めで高温は一応ありであとこれこのこのですね時計のマークこちらで時間設定もできちゃいます、えー、例えばですね明日8時にですねコーヒーを飲もうと思ったらここで8時に設定してもう毎週何曜日明日日曜日なんで日曜日設定しようと思ったら日曜日にしてこれを設定することによって水とコーヒーの素をですね入れておきましたら自動で作ってくれます 今回は2杯分飲みたいと思います。 保温ボタンを押しししていいままたら保温が点灯しますはい、では今回2杯分とのことで、えー、グラスを2つはい出来上がりましたはいただこの2杯なんですけども体感ちょっと少ない2杯分かと思います はいといとうわけでですねコーヒーが出来上がりました早速飲んでいきたいと思いますまずはブラックまあ、匂いがいいね豆だからこその匂いうんそしてミルクを入れたこちらうんああいいですね豆ってやっぱり違うんですよまず映像だとですねわからないんですがこの匂いで今現在監督なんですがこちらのですねドトールさんで買いました イタリアンエスプレッソコーヒーというものを買って飲んでおります。で、このコーヒーマシーンのいい点としましては、今一般的なコーヒーマシーンだと豆を敷いたら、その豆を全部使い切らないと、次の豆に行けないということがですね、よくあるかと思うんですが、一回しか使えませんので、まあ必然的にですね、例えば今日はこれ飲んで、明日はこっちを飲むみたいな、そういった豆の入れ替えができるので、これは大変便利だと思います。デメリットに関しては、やっぱりですね、水洗いをしなければならないところ。 めんどくさいと言いますか。まあ、でも、インスタントでは表現できないこの豆の味わい。コーヒーの匂いに香りを考えると必要な時間かと思います。えー、こちらマックスですね。6杯までですね、作れるので、量に関してもかなりいいと思います。個人的な部分になりますが、え、このコーヒーメーカーのデザインがね、かっこいいんだよ。メカメカしい感反射する感とか見てこれ。こら、かっこいい。わかりますか もう雑 ー, ーマシましみたいな感じですねタッチ操作で起動したりあとはスマートフォンですねそれから予約もできるのでかなり便利かと思いますあとデメリットもう一つあったんですけどもえー、っと音が大きいかなとこれはでかいかなと思うんですけどまあなりましたはい とということでですね今回はプラススタイルのコーヒーメーカーをレビューしてみましたこの動画ですねこういった商品レビューガジェットですとかあと面白い映画や個人的にいいなと共有したいと思ったものを動画として上げております是非興味がある方チャンネル登録して他の動画もご覧くださいではまた次の動画で会いましょう、うんうんうんうん